小川葵が憧れる上田レ奈は一番を挙げるとするとどんな場所？レイのいいところ？絶対高橋梨恵もあるよきっと。来る？見えますよえ？じゃあでも先にレ奈 の, のいいところいいところ私のいいところある。可愛い。確かに。<笑>話めっちゃ聞いてくれる。あ確かに。でしょ？<笑>ょブーじゃないんだよ？<笑> 聞いてくれないって。ええ、なんだろう、お芝居が魅力的。ああ、おお、なんかその悲鳴はそこだな。そっちです、そっちです、そっ ち, そっちです。わからん、誰にもできない芝居ができる。ああ、確かに。<笑><笑> 近, い近いぞ、近いぞ。嬉<笑>しいですね、あの悪い気分を教しいいいの、答えないとさ、私もらっちゃうよ。五<笑>千円。<笑> <笑>えい や, いやとりあえず言っといてもらってちょっと考えるわ<笑>なんだろう、えっと、お芝居系ってことだよねお芝居系お芝 居, お芝居現場でめっちゃ優しい優しいもう<笑>どうしよう全部正解なんですかどうしようなんか明確にあるの答えあげますそうなんだろう<笑>それは最近とかだいぶ前からとかあでもだいぶ前もう私がデビュー当時からすごく上田さんには感じておりましたえな、ー、ん、えー、だろう何のしてること感じてることほ<笑>らやべえ オーラえなんかこう何 て, ていうブランド力、うん、とそうなんですよ、うん、雰囲気とオーラがかる常に漂っている悪くレーナよ、ね「上田だれまさかまさかまさかそういう感じがするんですよ何<笑>ん、うん、かすごい素敵だなぁと思ってあ り, ありがとうございますい<笑><笑>ありがとうございますあごいコすナー幸せうごいありますあり、うんはいますよいきます 小川葵が憧れるるるる高橋理恵は一番をあげととするとどの部分明るいいでもうう<笑>よし 可愛 い, い。可愛 い, いです、うん。声がいい。いいです。ありがとう。<笑><笑>めげちゃダメなのこれ。<笑>まあでも。あでも、そうです上田さんと、近しいところもあります。しかし、歩く高走り恵。あ<笑>、面白そう。なんですそうなんですよ。よのオーラがすげえ。<笑>すご い, い。あ、でも、やくば。も、やくばかもしれないです。幅もあ、りますし。も あ, るもある、う強そう。<笑><笑> なん で, でマッチョのポーズ取ったのよ。マッチョのポーズ。これなんだろう。圧倒的オーラー。わー<笑>パワー。<笑>パワーを感じる。はい。パワー。はい、オーラではオーラ私はオーラで。はい、私はパワー。生のなんね生きるという。生のパワーをすごく感じるんですよね。生命力、はい。生命力ね。ありがとうございます。そのお芝居の向き合い方とかストイックさもすごくめちゃめちゃ憧れますし、その生きている。 っていう感じがすごく伝わる<笑>確かにパンチあるね<笑>あそうなんですよすごくくっこ い, いなって う, うかにゃパなんかないよ<笑><笑>上田さんにはおめでとうおめでとうございますおめでとうございます次ラストラストでございます